本日も名列をご利用いただきましてありがとうございますこの列車は一部特別車特急名古屋行きです停車駅は千武竹豊青山千田半田阿久井大田川神宮前金山です1号車2号車は特別車で座席は指定です 後ろから1号車2号車の順で一番前が6号車です入チケットの指定番号をお確かめの上ご利用ください次は下だけというように止まります Thank you for using the l a t e s u trainThis is the limited express bound for Nagoya まもなく、チタタケトヨに到着します。 北竹豊を出ますと次は青山に止まりますドアが開きます。 ご注意ください。ドアが開きます。ご注意ください。